やった 知らぬいっすねで<笑> な, 7回いてないんですよなんでちょっと今回はね「炎の呼吸1」の方「知らぬ」をはいやっていきたいなーっていうあれもやりたいえー、っと 名前が出てこなくななっっっっっっちゃったたたあああああれですよね、うん、<笑>ててててかっとこここが出るほど。そうはい まあなんでまあ残り演でまあ、まあとは最終オー知らぬようちょっとやりたいあなるほどはいだからまあこれに行くにはなって結構難しい、まあ、相手の迷路くぐっていくっていうそうですねえ再避けとかはいはいはい炎出てない場合よくやってやりやすいんですやってるなこの炎出てねちょっとね炎を出そうと思ったんだけどねまだ判電が足りなかった。 心に一たぶんななあーう<笑>だ実際問題。うん カメラワークこっちから来てて、うんうん、こういう入り方してるんだよ、うん、こういう入り方してそこから飛んでるから安全なポイントに来てからよし止めるっていうところで撮ってますそうですね歩道、うん、左が来るからそれを向かるってってのがてあるな、まあまあ、背中をぶった切る正面向き直ったやつ いや。 こうなった。<笑> ハハハハ てたのに。あ、りこんなんすよ。あっおー <笑>え、そうだ、なんかさんかさが俺の後ろからあ、そうだそうだそうだそう だ, あそうだマ ジ, でジーってやつわーってなったやつ、ね。 止まったん<笑>めめ<笑><笑>いいち<笑>ちなみに今さんがめっちゃ知らハハハハ。 心にファミレかをしていこう。<笑> な, んだった俺たちなるほど。 何何かがいるというののいいいなお隣さんみたいな<笑>でうう人。 の状態<笑>で一番がておすいいいいいい、いや、りっかかららげー危ないからてるなかかはははは互通んえ間違えないで。 る<笑>かりたいれがまあいい感じで。なんか 流れいいいいいんじゃなかややっぱ心にホームランともしない限りあれはできないので、まあ、みんなも心にホームランともしていこうっていう感じだと思います。